皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。8月2日、アストルティアハッピーくじが発売になりました。今回の1等は8億ゴールドです。当たりました。ありがとうございます。というわけで、超便利ツールで、サクッと買うことにします。そして、久しぶりにドアコ集会にやってきました。9周年記念日のドアコ集会ということで、いつになく賑わっていたような気がします。 この集会も長いですね。ずっと続けてきたイベント運営の方、本当に偉いですね。今回の遠足は、オルフェアから、メギストリスの都の噴水まででした。それにしても、誰のことかは秘密ですが、実際に見ると、すごいインパクトのドワーフですね。そのパーツを選ぶ人はなかなかいないというか、初めて見たかもしれないような組み合わせのドワーフです。この独特の感性は、常人には理解しがたい領域に達しているのかもしれません。